こんにちは。こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会南野支部です。メニューはネバネバ夏野菜ぶっかけそばです。 今回教えてくださるのは、浪の支部の那須野さん、そして志賀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月の器はこちらです。阿蘇市一宮町中通りにあります。工房ゆうさんの作品をお借りしてきました。こちらの工房では、草原のすすきや阿蘇土、阿蘇に特化した材料を使った器作りをされています。では、那須野さん、はい、今日はネバネバ野菜。はい ね、いろんなお野菜が並んでますがやっぱりまだまだ暑いですからね、はい、これでスタミナをつけたいと思いますがじゃあまずは何からしましょうかああのですね、はい、えっとこれナみののそばなんですけどまずおそばを湯がきますはい、はい、続いてははいトマトを輪切、はい、りがいいですき見た目が綺麗だからうん、うんうん この料理は那須野さんのオリジナルういうとうかじゃあ、まあ、みんなでですねでこの間のうん薬会の時にお父<笑>さんがうんそばを使ったのどうかなって言って少しずつあの知恵を出し合って<笑><笑>あれもいいか な, こ れ, かなこれもいいかなって作ってみたんですよ、うん、ちょっと夏場だからポン酢でもレモンでもちょっとかけたら閉まるっていうかそれに梅干しもですね 会員さんの中で梅干しを小さく梅肉みたいにするといいよ っ,、うんうん、よっていう話でちょっとしてみたんですよ、うん、そしたらなんかしな味に締まりが出てだけ少しずつみんなの合作なるほど<笑>これはちょっと梅は種を出ってこれはどこかに漬<笑>けられた梅<笑>、えー、ちょっと味見してみてもいいですか<笑> すげあー会長さん、はい。す このネバンネバンの要素がですねオクラとそれとこのキノコですねなめこそばが湯がき上がったみたいで志賀さんがちょっと今そばをされてるのにすぐ水で洗ってざるにあげ取ってください。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 唐津焼を修行した窯元が阿蘇の土や阿蘇の草原にあるススキを灰にして釉薬として利用したりと、阿蘇にこだわった作品を作っています明治初期に建てられた蔵が工房とギャラリーになっていて自然の力強さを感じさせる作品が並んでいます